好我们继续朕还没忘记来拿宝箱这里有一个宝箱忘了开了 那我们漏掉的是那个模拟站的关卡不是那个我们不是漏掉那个本片的关卡如果漏掉本片那真的哭死啊 金卡金的有了上一场的经验已经知道 要张配置啦放不到啊化定毛炮那个是 为什么他这样那距离为什么是这样好奇怪哦怪怪的勒啊算了不管来把这个揍掉 サクセ作戦行動に入るわ。 好就好跑好好好那也不好死好普攻 行動を開始するに一掃 し, て差し上げますわ。援護しますな E M C 最大。ファーストスタートして。うん、S P 不够。太陽に挑むか。一千。 何たようだラス 可是我没有技能可以打他。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 已经发现了。你要ア他的这个是什道を切り開きます援護しま要私の出番ですわね これはどうかなこの宇宙は私が守るんだから行くよ。没有了 拿了多一个定毛炮这个定毛炮定毛炮的话是啊，装备装备装备定毛炮是动力所以适合没有错可是剑会降低十五多 降低到十五是真的差还蛮多的六百二十三 降低到15职业要换了不能因为骑士的话政府驱动6个技能4个技能进阶装甲驱动它少掉是什么自我治疗小跟自我防御提升小 还有自我仇恨提升但是这个都还好啊自我治疗可以用太阳的季节取代仇恨有太阳山腰嗯都还好少掉了技能不影响主要所以这个都还感觉差没有很多就是了。 又有这个不知不觉等级也追上来了好滚板继续继续阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥新阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥 偽物として輝くために、再び立ち上がろうとしていた。そして、地下深くで眠る彼女もまた、彼らの力となるため、目覚めの時を迎えつつあった。しかし、自らの足で立ち上がろうとする偽物たちを、たった一人、許さない者がいたのだった。 への侵入をを許した上に無人機を奪われる な, んて な, ぜだなぜステラギアが軍の基地を襲う答えろ GT ラボのパイロット勘違いしないでちょうだい誰が GT ラボのパイロットよその声お前は月のスター・チャイルド !?GT ラボに捕まったはずじゃなかったのか 言ったはずよあいつが生み出したイニゴは一人残らずあたしが処分するってそうまでして俺の部下たちを殺したいかよだがもう二度とお前に俺の部下は殺させないそして今日かとお前に殺された部下の敵を討つ星野翔尉、部下思いで威勢のいいのはいいことだ だが一度冷静になるんだ基地に配備中の無人機40機以上も奪われ有人機もことごとく破壊されてしまった現状ではこちらが不利というものだそんなことは分かっている10分だ10分だけ耐えてくれそうすれば私の可愛いいメルクリウスが目を覚ます分かった。 10分だな通信の通りだ2人とも10分でいいメルクリウスが起動するまでの時間を稼ぐ2人ともまだ戦えるなはい戦闘限界時間ギリギリですが大丈夫です私も時間は大丈夫普通に考えれば3機で40機以上の相手は無理 有、yeah, 又是剧情战斗啦哦有我方的增援又一个家暴现场是不是 が長いメルクリウスはまだなんですか結局俺はこいつに部下を奪われ続けるのか見つけましたよルナあれが GT ラボから盗まれたステラキア見たところ私のと違いはなさそうだけど見た目はねでもあれは GT ラボが対多数を想定して試作した特別な機体 GT ラボから取り寄せたデータによると従来の電子戦に加えて無人随伴機のコントロールタワーとしての機能が備わってるみたい何よそれ完全に私の上位互換機じゃないそう上位互換機でも機能や操作が複雑になりすぎてたせいで誰も扱えなくて長い間 GT ラボ本部で保管されていたの あのサターンですら扱いきれなかったという例の試作機か一体他を想定した攻撃が助かるときまさにルナちゃんのために作られたような機体ですねこちらステラギア招待隊長サンダ余計な世話かもしれないがこちらにも事情があってな戦闘に参加させてもらうぞ指揮官の星野だ戦闘への参加了解した お前たちの助けられてばかりだな気にするな私たちはお前たちを敵と思ったことはない同じ人間同士困った時は助け合いだ同じ人間同士困った時は助け合いでしょ<笑>どうかしたかいや何でもないただお前と同じことを言っていたやつがいたことを思い出しただけだ そうかマーキュリー敵はスカウトタイプだ支援は任せたぞ任せて上位互換機だか知らないけどこっちは完璧な仕事をしてあげるわえ今のは何まるで誰かに見られているような。 关卡资讯一个宝箱在角落其实现在就看得到了我八台那要歼灭敌方所以不是把妹妹打跑就好了呃初击单位是强制出的也不能换哎不能换你这这有点有点糟糕那我把这个换回来 阿尼塔克狙击枪，狙击枪，应该还不用好就这样，初级。滚滚滚滚滚滚 誰なの私を見ているのは私たちの旅は誰にも邪自我攻ス提升 哇已经回血都被回破千了。这个全部都是自干的 就, 就你打我的还不如我吸的多。 那就是白死啊。 全部都是自干的天狼的气息也是哼哼爱你。咋的咋的咋的咋的咋的咋 四百八十范围治疗它可以补血范围攻击提升都不够还要五十 SP 好弱啊哇必中 誰にも邪魔させません。これは、はい。私に続け。 加防的话就要用得个钦阶封甲驱动。And you are s 技能范围治疗按照你行動你的行动你的行动你的行动你的行动你的 上機浮游泡好痛啊ちょっとやばいかも姆吴彭吴彭吴彭吴彭吴彭 平均是一倍 ，120 的四分之一多少？啊 ，180 所以只要在 1.25 倍以上就会死。 別鬧了等下用飛子去把他用冰雪吧在这道を切り開きます 攻击6已经满了地球冲击，直接攻击好了普攻就好了杨能 推格太个的季你这样就可以拿到了技能中力射擊可以你现在就在这里你就在这你就在这里你就在这里你你你这 他这个跟占了一个好位置。ANGO s r i o k a 好攻 他あ、この辺は一定打不到、那个、一定打不到、阿叔。は、それは好。攻撃提升中。 你侦察机不放招你能得得治得得不得得自我防得提升 攻擊1842このに恥ない戦いをするさ 要帮提拉升攻击一半，他剩一回合那个加六就没了恩子里有 は私誰の代わりでもないわ。 露娜是侦察机那我目前没有装备感应炮的单位所以我不怕把它反击反死所以这边可以放宽心打开杀戒威力破坏敌人无法反击 其中的人是 JP, 包括 JP 就是想我的心是香么人我的人是什么人的我在人什么的 英語で言うときは何箱就是了 家暴现场，姐妹戏尝不敢冲啊396 294 212 362四两 混子我搞的放个八级哦，把他吸引走了。 新手就没问题了威力破坏9百零三一百八。 技能是你的人你的你的人你的的 偶爾也要开一炮啊。 メルクリウス最終確認完了フォーマットすべて正常内蔵マスターサーバーの稼働率基準値以上疑似 AI プログラムいずれも許容範囲内最終セーフティ解除 メルクリウス起動 だ, 起動 だ, 起動ださて待たせたね諸君おや見慣れない機体がいるようだけどなるほど。 あれが噂の GT ラボのステラギアという機体かだがこれは都合がいい何せ彼女は私の力作なんだギャラリーは大いに越したことはないではとくと活目してくれた前私のかわいいメルクリウスの登場だメルクリウスあいつさえ破壊すれば 軍の新兵器でしょうかデータベースに該当するものや名称は見当たりません何でしょうかあの機体から感じるこの薄気味悪さはいったい私の星もあの機体を警戒してる何なのあれ聞けば月ではこの娘に散々に家を飲まされたそうじゃないか なら今日はそのお返しだメルクリウスまずは彼女に奪われたものを取り返してくれはあ嘘でしょ今の一瞬でこっちの無人機の制御を持っていったっていうのうん予想通りの性能だこれなら電子戦で 彼女が遅れを取ることはないだろう。星の家唯一の生き残りである。君のことで、どうせ目的はメルクリウスだったのだろう。あんたまさか。2年ぶりだね。被験体ナンバー002ルナくん、また君という被験体に会えて嬉しいよ。<笑>さて！ 得意の電子線を封じられた君は完全孤立だかつてのお友達を相手に出来損ないの君は何ができるかな<笑>やってくれるじゃないあの機体僕の予想通りならまずいなプルート詳細な説明を要求します おそらくメルクリウスはただの電子戦専用機ではない完全に独立した無人随伴機のコントロールセンターだルナ君の機体と同様のねけど僕の見立てではあれはこう制御する親なんかじゃない敵の機体すら奪い我がことする悪魔のような機体だローマ神話の神の名を冠しているようだがハーメルンの笛吹き男だよあれは中世に起こったとされる 130人の子供を連れ去った男の伝承ですねアステリズムとデータリンクしているステラギアはそれを通して僕が守っているけど油断すればこちらの制御も奪われかねない代物だプルートの話が本当ならリレイヤーのダークギアも奪えるかもね可能だよファーストスターリレイヤーが使用しているのはクエサーの動力や推進装置を改良したものだ 一部にリレイヤー由来の技術が使われているとはいえ機体の大半は地球の技術ならダークギアの制御を奪うことも可能というわけさサテライトにメルクリウス軍のリレイヤーへの備えは GT ラボ以上ということか悔しいけどここが引き際ねお前を撃てるこの光景を 俺が逃すと思っているのか。なら、嫌でも逃がしてもらうわ。へえー。ええ。特務とはいえ、必ず一人はいるのよね。どんくさいのが。あ、通路、人質にするのか。ほ、星の指揮官。おとなしくしなさい、どんくさいの。 無事に逃げ切れるまで盾になってくれれば、悪いようにはしないわ。は、はい。<笑>サンちゃん、どうする人命優先だ。私が指示を出すまで動くな。全員、ヘドが出るほど聞き分けがいいじゃない。それじゃ、また会いましょう。 また逃げられてしまいました私はまたあの子の手をつかめませんでした落ち込む必要はありませんマスター彼女が何かしらの目的で動いている以上いつかまた会う日は来るでしょうすまないアズール俺が不甲斐ないばかりにどうか無事でいてくれ<タッ>フん 彼女には逃げられてしまったがメルクリウスの偉人を飾れたのでまあよしとしようやはり天才たる私のメルクリウスこそ志向にして最強彼女さえあればスターチャイルドも不要というものだ笑屁やナイルアズールのことは気になると思うが この場は俺に任せて君を戻って休めそろそろ時間のはずだうん分かったやっぱり見られてるわよね私どうしたんだいマークリー同じスカウトタイプとしてメルクリウスが気になるのかなねえプルート 私、あの、機体から、視線を感じるんだけど、気のせいよね。視線おかしなこと、を言うね君は、録音されているわけでもないだろううん、そうじゃなくて、ただ、見られているっていうか。あんな句文法、怪怪的他で、你し不に被い定了吧そっちのば、きみは、きみは、きみは、きみは、きみは、きみは、きみは、きみは、きみ それでも気になるようなら試しに直接聞いてみてはどうだいそんなに見つめて何の用だってね分かったわ聞いてみるねえあなた私に何か用なのって無人機に真面目に話しかけて何やってるんだろう私疲れてるのかしら ウ嘘何これは叫びですか機械の方向ううん音なのにこの感情はどうしたのマーキュリーわからないわ話しかけたら急にああなったの彼女がただ言葉を投げかけただけなのは僕が証明するしかし何が起こった 今の彼女の言葉の何に反応した主任メルクリウスの様子がおかしい何が起こっているわからないどしがたいほどに原因不明だしかもこちらからのアクセスを次々と遮断しているだとちょっとちょっとちょっと何が起こってるのよ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 なんだ一体何が起こっている艦長メルクリウスを追ってあれはあれだけは存在しちゃいけないのどうしたの卑弥呼ちゃん戻るなりそんなに慌てて理由を聞こう私の星がささやいてるのあれは存在しちゃいけないものだって天体卑弥呼が ファー ス, トスターの意見には僕も賛成だあれはハーメルンの笛吹きだ商人や旅人の守り神なんかじゃないただの悪魔だこの基地の近くにはアトラスや天の川造船の工場もある仮にそこで彼女が笛を吹いた場合配備されているクエーサーを連れ去ることも可能だ今頃軍は急いで路角部隊を編成しているだろうだが間違いなくメルクリウスに機体を奪われ 露隔は失敗に終わるのが目に見えているそして何より防がなくちゃいけないのはメルクリウスがリレイヤーに奪われることそれだけは防がなきゃいけないメルクリウスの危険性は理解したすぐに GT ラボに連絡を取ろう主任あれは一体どういうことだ見てわからないのかい 暴走さアウト・オブ・コントロール制御不能に陥っている早速上層部はろ角部隊を動かしたようだが果たして彼らに私の可愛いメルクリウスが捕らえられるかこれはこれで見物だねはァノンキなものね<笑>主任そもそもメルクリウスとは一体何なんだ ただの電子戦特別も何もあれは機体自体にマスターサーバーを搭載した無人機のコントロールタワーさ敵の機体を奪い自らの兵に変えパイロットに依存することなく永久に戦場を支配するそういうコンセプトの戦術兵器さマスターサーバー確か 超高性能の量子演算装置だったかその通りクエーサーとのデータリンクや随伴機用の疑似 AI の管理なんかも担っているいわば電子戦における要だそれがあるおかげで君たちは母管や艦載機が収集したデータを即座に共有できさらには敵の電子攻撃すら防げているというわけだ ちなみにクエーサーの疑似人格 AI システムはとここっちは今関係ないか話を戻すけどマスターサーバーには生体パーツを組み込んでいる組織もいたりするそしてここだけの話メルクリウスの生体パーツには元スター・チャイルドを使っているのさな、それは本当なのか 本来はスター・チャイルドを使ってこその計画だったんだけど、一年ほど前に彼女の心から、星の意志が離れてしまってね。いやはや、残念だったよ。とはいえ、優秀な部品であることに変わりないから、今もこうして使わせてもらっているのさ。もちろん、君は知っているよね、星の将尉。なんせ、彼女と君は、 同期だだったのだから名前は確かああそうそう水野と言ったか水野だと彼女がスター・チャイルドだったのかあいやそんなことより彼女は爆発事故で死んだはずだそれも跡形もなく吹き飛んでまさか私たちが事故なんかで希少なスター・チャイルドを壊すわけないじゃないか 彼女はずっと生きているよ。メルクリウスというゆりかごの中でね。因为我们的水星。我们的水星星之子是。继承的嘛。所以他是前任的。星之子的话有，然后又叫水乃这个名字。 那么他应该就是很容易联想到嘛他一切就是前任的水星嘛那你看莫秋利莫秋利不就是水星吗我同时年是你跟你女的是今同时的人我跟你们说你们说你们说你们说你们说你们说你们说你们说你们说你们说你们说你们说你们说你们说你们说你们说你 私としては最後まで同期のみんなと一緒に共同を卒業したかったんだけどな毎日のように教官の目を盗んでサボっている奴が何を言っているいつもごまかすこっちの身にもなれ人間困った時は助け合いだよ星野くんじゃあ毎日教官に質問され困っている俺にお前は何をしてくれるんだ ごめんごめん、でも感謝はしてるよこの通り仕方ないえなどり一本で許してやるそういう星野くんの安いところ好きだな安いとはなんだ安いとはいいかこういう時は普通心が広いとか優しいと言うんだはーいそういえば話は変わるけど 星野くんは配属の希望は出したの俺か俺はアルテミスに行く昔から夢だったんだ月に行くのが夢か叶うといいねそういえば水野にはあるのか夢正直今は背負っちゃった使命で精一杯でもまあそれが終わったら 軍をやめて自由に生きてみたいかなあ、ぽ自棘利器は、ではからない、あいひ苦しいようなら、宇宙に来た時でも連絡をよこせ息抜きにアルテミスを案内してやるよそうだなオービタルリングくらいまでは迎えに行ってやるほぼ地球じゃんでもまぁ星野くんのおかげでちょっとやる気出たかも これが俺が覚えているミズノと交わした最後の会話だった多分俺は自分でも知らぬよに彼女を好きになっていたんだと思うグレソン教官これがあなたの正義なのか要背叛了是不是 俺はどうすればいい？要は自分の情人を背叛する？だろ？だ<音>が<楽>、俺は水野があんな鉄戒に縛り付けられ、戦いを強要されて喜ぶような奴じゃないのよく知っている。教えてくれ、ナイル。俺はどうすればいい？さあ、自分で考えれば。 アてでイス・けると思う人類がリレイヤーアに対する切り札を失ってもか私には地球の未来なんてどうでもいい私が守りたいのは卑弥呼だから軍の都合などお構いなしかお前らしい答えだだが嫌いじゃない ナイルすまないがしばらくの間俺は休暇を取らせてもらう。今日はファンパイスを取り戻ーはカイスト。何が何が何が何な何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何がが何が何が何がはが何が何がが GT ラボとしてもリレイヤーに奪われることだけは避けたいと考えているなら決まりだな現時刻をもってメルクリウスの捜お及び破壊をアステリズムの最優先任務とする了解したメルクリウスの逃走経路や潜伏先に関する調査は情報局の方で動こう頼んだよハレー君ええ 了解しましまたやっぱり GT ラボはオリジナル1の輸送よりメルクリウスを優先したね<笑>まあリレイヤーの襲撃に合うリスクがあるんじゃ手元に置きたくないのも当然 ね, <笑>ねえ艦長追加の危険手当出ないのぶっちゃけ今までのお給料じゃ見合わないんだけど後でアイザックに掛け合ってみよう。 さすが艦長話が分かって助かるこれで来月の返済はなんとかなりそうに艦長今度はオブザーバーからの通信です珍しいな繋いでくれギリアン艦長久しぶりだね本部は大変だったみたいだな私がついていながら脱走を許すとは。 君たちには本当に申し訳ないとか言って本当はあんたが逃がしたんじゃないのオリジナルワンの時と一緒で<笑>実に君らしい感想だ キ, キザなやつ。それでオブザーバー要件はなんだ君たちに紹介したい人物がいるぜひとも彼の力になってやってほしい 彼とは？星の王子少尉メルクリウスをめぐる。この戦いにおいて鍵となる男 だ, だ。待たせたね。彼が私の客人さ。こうして直接顔を見せるのは初めてだったな。地球政府軍第404特務部隊所属星の王子少尉だ。だ 艦長のベルニクス・ジー・ギリアンだ早速だが機関の要件を聞こうメルクリウスを破壊してほしいこれは軍からの依頼ではなく俺個人としての頼みだそのために必要な情報は提供するつもりだあれは軍が進める月の遺跡奪還計画の要のはずだよねそれをあなたが破壊したい理由は何 今まで散々私たちを目の敵にしていたあなたが一体どういう心境の変化ですの言っちゃ悪いけどずいぶん図とい神経してるじゃないこれ普通に考えれば背任行為よメルクリウスはマスターサーバーを搭載した AI 制御による自立型のコントロールタワーだそれに俺の古い友人が生体ユニットとして使われている彼女の名は水ノ かつて軍に所属していたスター・チャイルドだった少女だ俺は友人として水野を解放してやりたいなっそうあれにお姉ちゃんがお姉ちゃんまさか君は水野の妹なのかそうだけどお姉ちゃんを知っているの 彼女とはど期で、親しくさせてもらっていた。そうか。妹のどこで、私話はですか二人でどこで、私はどこで、私はどこで、私はどこで、私はどこで、私はどこで、私はどこで、私はで、私はどこで、私はどこで、私はどこで、はどこで、私ははどこで、 あんたみたいなうさんくさい男とテラを二人きりにすると思ったテラ君くんのためと思い彼女だけを指定したつもりだったのだがまあいいだろうこれから私がする話はおそらく君がうすうす気づき始めているであろう君の正体にも関係することだ<笑>正体テラ まさか記憶がウラヌスの治療と軍による実験その二つが君の失われた記憶をそしてルーツを目覚めさせつつあるはずだ待ってくださいここから先は自分の口から話しますヨダカヒミコさんまずはずっと黙っていてごめんなさい私は 記憶喪失ではなかったんです心が壊れて抜け殻になったこの体に宿った地球の意志が生み出した新しい人格なんですそして私という人格の記憶や思いは地球の意志のものを強く受けているんですなるほどそれがマスターのルーツだったのですねにわかには信じられませんですが マスターが思い出した妹との記憶が当事者ではなく傍観者視点だったのも納得がいきます。信じてくれるんですか？簡単来说就是，现在这个提拉就是地球意识本人，或者是之类，反正已经不是原本的提拉了。よかったねテラ。ルナちゃんにひどいことをしたのが自分じゃなくて。 これで何の後ろめたさもなく会えるってもんだよあでもそれだとじゃあ也不能講地球意識本人應地球意識本意識嗎肝心な の, のは血の繋がりじゃなくて互いの思いだよ互いの思い素晴らしい友情いや絆か さすが私の愛する人間たちだここまでは美談だしかしこれからは違うあごめんいること忘れてた君はこれからメルクリウスを巡る戦いの中で人間の悪意を知ることになるだろう星の意志が生み出した人格である君が人の悪意に触れた時果たして何を思うのか 私には想像がつかない私個人としては君が今回の騒動には関わるべきではないと思っている君が望むのであればその間一時的に地球連合政府は君の身柄を預かることも可能だご心配ありがとうございますですがこの戦いの渦中にルナがいる以上私は足を止めることはできません たとえ行く先が闇でも私は光を求めて歩き続けますそうかあえて闇の中を進む選択をしたというわけか忠告はしたそれでも悪意という暗黒の中を進むというのなら行くがいい君に星の導きがあらんことを 何でない申しを受けようこれは僕の推測だが、おそらく今の軍では、メルクリウスのロカはおろか破壊も厳しいだろう。リレイヤーの手に落ちるリスクがある以上、これに打って出れるのは僕たちだけだ。すまない。感謝する。俺は基地へと戻る。軍が掴んだ情報は、地球一君たちに共有しよう。 それではこれで失礼する星野将尉、君と話がしたい少しいいだろうかこの間にはこんな施設まであるのか気がついたら姫子たちによって勝手に作られていてなだこういうのも悪くはないだろうええ戦場にあって 戦場を忘れられるいい場所だと思います。星野将尉俺は数年前まで君と同じ軍に所属していた。配属された部隊は違えど、俺も特務を率いていた。聞いています。あのベスタ戦役に参加し終戦に導いたのは、あなたの率いる部隊の功績が大きかったようですね。すでに退役した身だが、 先輩として一つ君に問いたい君の正義とは何だ俺の正義ですか君のことは軽く調べさせてもらった月基地での唯一の生き残りであり部下を失うきっかけとなったリレイヤーとスター・チャイルドを憎んでいるとだからこそサテライトを率いて我々の前に立ちはだかったしかし一方で今度は 軍ではかなわぬ市場で我々を頼ろうとしているもう一度問う君の軸となる正義とは何だ何を信じて引き金を引く俺には君がグレさんの正義を自らの正義と錯覚しているように思える覚えておくんだ信念なき正義はやがて 自分の身や仲間の身を滅ぼすと<笑>指揮官こんな状況では作戦は無理ですここは撤退するべきですそれはできない奴は俺にとって部下たちの敵であると同時に人類の敵だ俺たちの正義のためにもここで撃つ すでに身に覚えがあるようだな俺の正義<笑>すまない世間話をするつもりが説教じみたものになってしまったな昔からの俺の悪い癖だ娘にもよく言われるいやそんなことはさて俺はこのあたりで失礼しようアステリズムはしばらくここに滞在する予定だゆっくりしていくといい 阿雷加入了39。随分都是我三十九级等级确实有提升啦装备。是可以装这个 三, 型三级。 可是他的攻击力装了还是比他的动力弓还要低这是真的是鸟哦总之我们先到这边啦时间也差不多了